まあ、こちら、気をしてたんですけどね、まあ、ちょっと電気つけましょうかね、暗いんでね。よいしょ。消え た, やべべ、まあ、ついた、まあこんな感じでまあ明るいんですけど、まあ、くいいんですよ。で、ホワイトボードね、ホワイトボード。ホワイトボードでまあ授業やって、まあ、ここで聞くって感じなんですけど、ちょっと皆さんね、コロナ対策で、ほら、見てくださいこの、このシート。普通に見てたら見えるじゃないですか。で、まずね、1枚、1枚目ですよ、1枚。一枚通すとこんな感じですよ。で、もう1枚ね、2枚目、二枚目通すとも、も 2枚通すともう、ね、全然実これなんか見えんじゃないかって、ね、思うんですよ、まあ、見えそうじゃないですかでもね全く見えないんですよ本当本当に見えないコロナ対策のために、まあ、シートをるのは分かるんですけども、まあ、どうやってやったらいいのかは、ね、分かんないと思うんで、まあ仕方ないんですけどもね、まあ、難しいですよね難しいですけど本当に後ろに座っちゃうと見えないんで、まあ、皆さん前に座るかなと思うんですけど、まあまあ、D とか、ね、A とかまあ あのー、なんだろう、班が決まってるんでね、そこに座ってしまう、す座るということで、後ろの方になっている班は、まあ、ほとんど授業中、黒板が見えない状態で毎、ま、毎回授業を過ごしているという状況でございます。まあ、そんな感じでね、コロナ禍の乗船実施を過ごしているわけでございますよ。じゃあお疲れ様です